演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちらパティシュリーパティシュリー・モンシェールの道島モンブランロールを食べたいと思います道島ロールは以前店舗で買ったケーキを食べたことがあるのですがその時はちょっと時間が押してしまってあんまり落ち着いたレビューはできなかったんです なので今回は家でじっくりとレビューしたいと思います。まああれは店舗限定ねしか買えない商品でしたので少々仕方のない部分もあったと自己弁護してるのは本当に苦しいですね。こん今回はこんな感じでーす。いや、店舗もモンブランを買いました。これはさすがに食べられないですよね。でも、なんか記念みたいなものを書いてますちょっと見えづらい。というか逆さになってらい<笑>は そこから見るとこんな感じになってますクリームたっぷりですねそれではいただきますドーマロールって落ち着いて食べるとこんなに美味しいものだったんですねあ、焦って食べたから美味しくなかったってわけじゃないですよクリームの程よくてなんて言いいからいいんだろう 表面にのっているモンブランペーストだけじゃ中にもマロンクリームが入っていて栗をたっぷりと感じることができました上から食べた瞬間に甘いなー栗のこの甘さがいいなーって本当に思いましたねペーストがちょっと少ないかなと思ったんですけど中にクリームが入っていたのでそんなことは全然なくて美味しかったですただちょ栗の身が大きすぎるのでちょっと一緒に食べにくいっていうのが唯一の難点でしたねだ 一気に刺そうとしてもちょっと上だけ外れちゃったりとかそういう部分があったのでそこだけはちょっと残念でしたでもモンブランが好きな場はぜひともお勧めしたい人知らんですねちょっとその一点だけを考えるとこちらの点数をさせていただきます本当美味しかったんだよな道島ロールやっぱり家でゆっくり食べたいですね大阪市でなんであんなに急ぐような状況で買っちゃったんだろうとちょっと後悔していますまあ洋菓子ってあまり長持ちしないのであまり長く手に持っておくわけにもいかないというのもあるんですけど